こんにちは。夢占い t v です。今日はベルトが出る夢についてお伝えします。ベルトの夢は、一般的に結婚、入学、契約などに関連した暗示の夢として知られています。ベルトが出る夢を見ると、昇進や出世の名声を獲得することになります。ベルトを紛失、破損すると契約破棄、失敗などを暗示する夢が多いです。暗示の夢が多いです。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 応領、名誉、昇進、合格などの吉兆である。古いベルトを見る夢。苦難にぶつかる夢。締めていたベルトが切れる夢。進行していた仕事が無駄になる。元の服や帯が勝手に破れてしまう夢。次第に願望が叶い、財や名誉を得るようになる。ズボンにベルトを締める夢。結婚、血縁規制、入学、契約披露などの暗示で、仕事の成果が良く、その仕事で、人前で披露することになる兆し。 しかし、逆に結んでいたベルトが切れたら、進行していた仕事が無駄になる暗示。礼服を着て帯を締める夢。男性は、名声や地位を得て、仕事や身分上の発展があり、女性は立派な配偶者に出会ったり、貴重な子供を授かる。礼服やスーツ帯が紛失して亡くなる夢。職を失ったり、事業の失敗、財産の損失、配偶者とのトラブルや分散、別離などの風波が起こる。身につけているベルトが切れる夢。 職を失い、失業者として放浪することになり、家庭が苦しくなる兆しである。または、親しい人や友人との仲が疎遠になる兆しである。光り輝く金色のベルトを身につける夢。思いがけない横領をして、お金が入るようになったり、就職、昇進、合格、当選、勝利などの幸運が訪れる予兆であり、成功して、社会的地位が上がり、出世する予兆です。ウエストバンドで商売をする夢。 仕事や事業が安定し、発展する兆しである。ウエストバンドが切れる夢。勤めていた職場を辞めて、失業者となり、あちこちをうろうろする。契約がキャンセル、解約されたり、約束を破られて縁が切れる。ウエストバンドが光り輝く夢やそれに類する夢。身分が上がり、立身出世する。名誉、昇進、当選、合格、資格取得、勝利、成功、財運、金運、横領などの、吉祥が見られる。帯が溶ける、またはなくなる夢。 契約や依頼したことが取り消されたり、自分を縛っていたような規制や、抑圧から解放される。ウエストバンドが緩む夢。家計が安定し、財や食べ物が豊かになる。苦労が終わり、発展がある。帯を締める夢。結婚、血縁、帰省、入学、契約、孤児などの仕事に関連する。ウエストバンドを見る夢。新しいベルトは、良いことが起こり、名誉を得ることになり、古いベルトは、苦難を経験することになり。 金、銀のベルトは、成功して有名人になり、多くの人の尊敬を受ける兆しである。ウエストバンドをたくさん締める夢。堅実な心で生活し、倹約精神を持つようになる。もしかしたら、何事にも苦労することになるかもしれない。ウエストバンドを緩めて緩める夢。家計が安定し、財産や食べ物が豊かになる。苦労の末、発展がある。腰巻きの金飾りを売ろうとして、売れない夢。 娘を誰にも嫁がせることができず、悩むことになる暗示。腰に巻いていたベルトが消えてしまう夢。精神的なプレッシャーから解放されたり、協力関係、頼み事、ケチ縁などが破綻したり、関連することが無頓着になり、失望する兆し。黄金のベルトのバックルを売ろうとする夢。優秀な娘の結婚相手を見つけようと、努力することがある。黄金や金で作られた帯や巾着などを腰に巻く夢。望んでいた高い感触につき、身分が好奇になる。 また、子孫もうまくいって出世する。